全国1億2000万人のアラジンストーブファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はアラジンストーブレストア第2弾磨き編ですねいきなり8倍速ですがこのくらい倍速にしていかないと今日の動画は終わりません<笑>まずは底板定番を磨きます 320番の研磨パッドや鉄のヤスリを使って磨いていきます細かい部分とかはスクレーパーも使ってますね今回のレストアでは再塗装塗装し直したりするということは考えてません再塗装したりしちゃうとこの風合いっていうかレトロ感っていうかそういうものがなくなっちゃいますから錆を落として磨いたら ウレタンクリアを拭いて仕上げたいと思ってますこれはアラジン J38 の特徴なんですがこの「ゴテゴテと注意書きが書かれたそこいたさすが日本製こういうところも個人的に気に入ってます日本製と聞いてなんでアラジンストーブが日本製なのって思われる方もいらっしゃるでしょうから ここでアラジン J38 シリーズについてちょっとだけ解説したいと思いますアラジンストーブの J38 シリーズは1975年に販売開始されましたそれまでの37型はイギリスから部品を取り寄せて国内で組み立て製造していたんですがこの J38 型からは国内生産 芯以外の部品は全て国内で製造され国内で組み立てられていますなので型式の前に J 日本のローカルを示す J が付けられてるわけですね特徴としては遮蔽式と芯硬化式の2つの耐震消化装置が設けられています他にもステンレス製の二重タンク 1976年には新の繰り出し機構も採用されました新硬化式の耐震消火装置とステンレス製の二重タンクは当時の JIS 規格日本工業規格に適合させるため採用されたものです発売された当時はとても評判が良かったらしいですが今現在この J38 シリーズは ああままりり人気がありませんなぜかというと本体の周りにつけられたこの耐震消火装置結構いろんな部品がゴテゴテとついてるわけですこれがアラジンストーブのシンプルでレトロなイメージを台無しにしてるって思われる方が多いようですでも私はこの J38 型が一番好きですね レトロでおしゃれな外観にそぐわないこの耐震装置が70年代を彷彿とさせるじゃないですかいかにも高度経済成長期の製品って感じがします歴代のアラジンブルーフレームの中でも最も複雑な機構っていうのもこの J38 がお気に入りの理由ですなんかレストアの死いがありますよね 組めなかったらどうしよう<笑>定番磨きの作業も研磨パッドからいつの間にかコンパウンドに移行してますね私が使ってるコンパウンドはピカールのラビングコンパウンドというものです金属磨きのピカールよりも目が粗いですねそこまで鏡面仕上げをするものではない限りこのコンパウンドで十分です 値段も安いですしね1缶300円以下で買えますインスタには載せたんですが最初はこの手袋をしないで磨いてたんですよ芯の街灯とか内円盤とかを磨いてたんですがもう指紋がなくなっちゃうかと思いました<笑>結構磨くのも大変です全部で3日ぐらい 磨いてましたかねそこまで綺麗にしなくてもいいとは思うんですがこのアラジンストーブに関しては本当にちょっとね磨いて綺麗にしたかったんです私の手元にはこの J38 のアラジンストーブが2台あるんですがレストア後の嫁ぎ先はもう決まってます1台は近所のお家近所のお家の旦那さんが うちはオール電化なんで停電時のために石油ストーブが1台欲しいななんて言ってたんですよねそれだったらアラジンストーブが2台あるから1台あげるよ直したら1台あげますなんてお話ししたんですまあ1台あげちゃってもねもう1台ありますからもう1台の方自分が使えばいいかななんて思ったら今度はうちの娘さんが1台欲しいということになりまして 結局私の手元には1台も残らないんですわ<笑>もちろん差し上げるってお話ですからお金なんて1円も頂きませんまあ私にとっちゃ動画のネタができるだけで十分なんですけどね余談ですがこのアラジンストーブのレストアが終わったら以前ちょっと修理修理動画を上げたレインボーストーブ 豊臣レインボー RB さんをもう一回磨き直したいと思ってますちょっとね動画を焦って作りすぎちゃって中途半端な部分があったのでもう一回やり直したいと思ってますやっぱり動画ってきちんと落ち着いて作らないとダメですよねどうしても投稿回数を増やしたくて焦っちゃうんですよね そういう部分も今後の動画作りの課題かなあなんて思ってます。長谷川平蔵さんも言ってますしね。急ぎ働きはダメだって。火付盗賊改め方、長谷川平蔵である。ものども神妙にバクにつけなんてね。<笑> コンパウンドで磨いても磨ききれない部分は、もう一度研磨パッドを使ってます。この研磨パッドは600番くらいのものですね。こうやってコンパウンドで磨いたり、その後また研磨パッドを使ったり、そしてまたコンパウンドで仕上げたりすれば、より綺麗な仕上がりになると思います。底板はだいぶ綺麗になってきましたね。ここまで来ると終わりが見えてきます。 錆びてた部分は赤錆びが見えなくなるまで鍵盤パッドやコンパウンドでこすって錆びが黒くなってる部分まで剥がしてその後先ほどもお話ししましたがウレタンクリアを吹きたいと思ってますはい OK 牧場 続いてタンクを洗いますマジックリンですタンクはステンレス製なので錆びる心配はありません J38 型以前の37型まではタンクは真鍮製だったようですねですが真鍮を半田溶接したものは 実規格に適合しなかったためこのアラジンストーブは社外品でガラス製のチムニーが販売されてますがガラス製のチムニーをつけるのでしたらこのステンレスタンクの塗装を剥がして鏡面仕上げにしちまうっていうのも面白いかもしれません。 まあ私はそこまで意識高い系の人間ではないので普通の仕上げで十分なんですけどね<笑>このタンクに関しては洗浄した後まあもちろん磨くんですが磨いた後ウレタンクリアーは吹きませんステンレスですから錆びる心配ありませんからねこのアラジンストーブっていう製品をよくよく見て思うんですがこの色 ターーコイズブルーって言うんですかねこの色のセンスって日本人にはないものですよね日本人なら、まあ、暖房機器石油ストーブですから茶色とかベージュとかそんな感じになっちゃうんだと思いますこのアラジンストーブは今レストアしているスタンダードがこのターコイズブルーそしてデラックスはクリーム色なんですよね この色はかっこいいです両方とも続いて清流板を洗浄します分解編の動画でもお話ししましたがこの清流板がアラジンブルーフレームの規模ですこれを取り付けないと青い炎にはなりませんそう考えるとこういうのを考えた人ってすごいですよね アラジンストーブの発祥は米国アラジン社の石油ランプ青い炎の石油ランプが発祥ということですがその石油ランプもこんな清流板がついてたんですかねなんて言っている間にもうフレームを洗い始めちゃってますねこのフレームはもう磨いてあります磨いた後こうやって洗ってからウレタンクリアーを拭きます てかこの動画今11分経過してるんですが8倍速ですから88分もうこんなことやってるわけですよね、まあ、カットしてない部分も含めると多分2時間以上やってると思います<笑>もうどうなんでしょう<笑>続いてチムニーを洗いますこのチムニーですが 内側が結構錆びてるんですよねこのチムニーの内側を磨いて黒い耐熱スプレーを吹いておくとマイカから見えるブルーフレームがより引き立つと思いますまあ今回そこまでやってませんっていうか後から気づいたんで<笑> 洗浄し終わったタンクはヒートガンで温めて水分を全て蒸発させましょうもうね結構寒いんですよほら蒸気が出てるの分かりますよね結構寒いですてか今年急に寒くなりましたよね日本海側の地域とか雪がすごいみたいですもんねでも石油ストーブが1台あれば 安心ですまあ、石油がなきゃダメですけどね<笑>ここでアラジンストーブの歴史に戻りますがアラジンストーブは1957年に株式会社ヤナセが輸入代理店として販売を開始しましたヤナセといえばメルセデス・ベンツの輸入販売代理店 正規代理店として有名でしたよねその株式会社ナセですが創業者のナセ長太郎さんはなんと群馬県の出身だったんですね私の生まれ育った群馬県も大したもんですよ<笑>まあそんなこんなでタンクを磨き始めてます タンクはステンレス製ですから錆びてませんのでまあこういうね鉄の部分が接してるところはちょっと錆が映っちゃってますが基本的に錆びませんので研磨パッドとかは使わずコンパウンドだけで仕上げていきますこれなんですわ左上にもう1台のタンクが見えてますが2台同時に並行してやってるので時間がかかったんですよ 1台だけだったら、磨きにそうですね、1日、1日半ぐらいあれば、まあ、いたい仕上がるんですけど、2台もあると、まあ、先ほども言いましたが、3日以上かかってますかね、まあ、休みの日しかできないんで、まあ、平日の夜やればいいっていう話なんですけど、まあ、夜はね、ちょっとお酒とか飲んじゃいますから、そんな気分にもなれませんので。 休日に作業してますてかこの石油ストーブのレストアって楽しいです私のチャンネルってまあ、あれもこれもっていうことであんまりテーマが定まってないんですがこれからはちょっと冬場は石油ストーブレストアをメインにやっていきたいと思いますね構造自体もそれほど複雑ではないですし 今回のアラジンは割とお高めなものですが普通の石油ストーブでしたらそれほど高いものでもないですしジャンク品だったらなおさら安く手に入りますしね直し終わって火をつけた時の達成感が楽しいです今後はランクルと DIY と石油ストーブあとはちょっとしたオートバイとかまあ簡単な DIY とか メインでやっってていきたいと思ってます、まあ、あとねフィルムカメラもそんなこと言ってると全然テーマ定まってねえじゃんっつ話なんですけどね<笑>ああもう何喋っていいんだか分かんなくなってきちゃいましたよこう考えると私の会話のボキャブラリーも大したことないですよね 55歳にしてこんなもんですから大した人間ではありませんおっといかんいかんこれからはなるべく自己否定はせずに生きていこうってこの間決めたばっかりなんですわ<笑>こう見えても私結構悩むタイプなんです若い頃はマジで世界中の悩み一人で背負ってましたからね 当時は何も言えなくて夏男と呼ばれてました。<笑>こうやって一人でストーブをシコシコ磨いてるくらいが一番楽しいです。 you、mm -hmm. タンク磨きももうすぐ終わりそうですねっていうかこちらの部分この芯が当たる部分なんですがこの部分もきちんと磨いてきれいにしておいた方がいいと思いますここをきちんと磨いておくと芯を上げたり下げたりするのがスムーズになると思います今は320番の 研磨パッドで磨いてますが600番ぐらいで仕上げておけば十分だと思いますこうしてみると磨くだけで46年前のものが綺麗になっちゃうんですからすごいですよね大事に使えば一生ものってことですね古いものが全ていいとも思いませんし 新しいものが最高とも思いませんがこういうものって大事にしていきたいですよね だいぶ綺麗になってきましたね。このあと600番の研磨パッドで仕上げたんですがその様子は映像にはありません飽きちゃいますからね早送り動画見せられてもていうか十分飽きちゃってますごめんなさい<笑> で、ジムニーですね。ジムニーはホーロー仕上げなので、研磨パッドは使わず、コンパウンドのみで仕上げます。結構分解した時はボロボロだったんですが、磨くと綺麗になりますよね。素晴らしいです。 さっき洗ったフレームですが磨き残したところがあったのでもう一回コンパウンドで磨きます磨いた後はもう一回洗ってウレタンクリアを拭きますいいんです気の済むまでやればいいんですそれがプライベーターの醍醐味ってやつです 最後はメッキ部分の仕上げですね磨き作業も終わりが見えてきましたこういう部品も磨いたらきちんと水洗いしましょうじゃないと組んでストーブを燃焼させた時に変な匂いが出ちゃいますからね私が使うものだったら別にそんなの気にしないんですけどまあ人様に差し上げるものですから。 せめてもの心遣いです。 今回の動画のサムネはこの部分ですねこのステンレス製の筒に芯がつきますてか芯も結構高いんですよね3000円近くしましたアマゾンでさすがアラジン恐るべし この鉄製のメッキパーツは錆取り液の中に浸しておきましたトイレ用洗剤のサンポールとかでもいいらしいんですけど今の錆取り剤って環境に優しいものも出てますよねマジで数時間つけておくだけで錆が落ちるのでおすすめですいか耳も2台分なので8本ありますイカなのに っ て, てか足じゃないんだからさ<笑>メッキ部分のサビは、まあ、サ錆取り剤につけておいたんですが、まあ、それでも落ちないサビはコンパウンドよりも研磨パッドの方がよく落ちるような気がしますその辺はいろいろ使い分けてみるのもいいですよねいやー今回アラジンストーブ2台磨きました。 結構時間かかりました大変だった<笑>でもねきれいになれば気分もいいですこの後、まあ、組み立て編そして燃焼編と続くんですが石油ストーブのレストはマジで面白いですよ DIY 好きの人にはマジでおすすめします今後はフィルムカメラじゃなくて 石油ストーブのコレクションが増えちゃいそうでマジで怖いですまあねこれはこれでいいんですよ完全に趣味ですから<笑>それでは皆さんまたねー